はい、えー、今回はゴミかごですけども、えー、新聞の折り込み広告で作れる一番大きな箱を入れるゴミかごを作りますゴミがたまった後、折り紙の箱を捨ててかごは繰り返し使いますでは作ってみます